こんにちはこんばんはゲーム動画でいこうですえウィーニングポスト92021ライブ配信始めていきたいと思いますえ今回は1986年4月の4週からですね、えー、ぜひお楽しみください で始めていきましょうまずはちょっと一度と切れますあ好きなサウンド選べないんだ。 8だったらですね、ここがあのウィーポハイ5だったり6だったり、過去の作品も選べるんですが、その機能が残念ながら実装されてないですね。これはちょっと困った。と多分月末の調整をやってるはずだから、このまま行きましょう。ネクスト 1億以上稼ぎましたね結構おいしいさあ種付けのシーズンですその前にあ天皇賞春のあおり伝統の春の盾ダービーバスヘイキングシーツはこの馬です誰実力 これでで月の1週ですねまずは、所有競争場の状況ですまずダイナクトレスですね、えー。いい状態になりました。このまま、おそらく来週、NHK マイルカップなんで行ってくれると思います。次がですね、2冠を狙うメジロナモーヌ、えー。放牧明けということですね。えー、とこれが えー、さん5月4週そこまではもう調子戻すでしょう疲れはまだちょっとあるけどまあこの程度だったらなんとか解消できそう一方鹿島ウィングこちらはどうでしょうねちょっと音楽があれ よね では行きましょう。えっ、ー、と、かしウィングです。これはですね、疲れはほぼ大丈夫そう。っていうところですね。なので。 まあ、いけるでしょう距離は長距離だって言ってます距離長い方がいいんだろうな 問題ないでしょうということででは種付け行ってみるかえー、っと一番高いのはコーナンルビーですねじゃあ高い順に選んでいくかは、まあ、いつも通りですねインターグ試験かただインブリードなんですよねちょっとそれは嫌だ種身の部が良さそうです 最後評価こっちかあ何もついてない統計ホープもない本当に大接戦ですねこの辺はインタグ試験だとはないんだ何もついてない時計と印紙が何もないようやくここリアルムで印紙がつくようになりましたこれをどこまで重視するかですね サンプリンスのあたりもいいですよね。ダブルニックスっていうのをプラス要因です。どっちをつけるかですね。サンプリンスもいいけどな。カツアラギエースもいますが、こちらは油汁がない。サンプリンスかな。行きましょう。ちょっとねパンチ力かける感じはありますね。もうノーザンテイストだ。 スパーソナリティもいいですね。これ、勝負根性じゃないでしょうか。えー、根性ですね、勝負根性が上がりやすい。ーゴールドスペンサーは何もついてない。A の20なんですよね、最上位は。シングルニックスアウトブリードなんで。 グン何もないけどグランドプリンセス行きましょう次谷ノテスコ若土評価金見のノはインブリードですねラインブリード背後は結構多いえっ、ー、と危険度は3世界愛称を結構見ないといけないな イエローガット、イエローガットは奇跡の血量です。えっ、ー、と、インブリードではありますが、これ4対3なんですよね。ただし、ラスルーラーのインブリード、終わってるわいや。興味ないです。えー、30か、まあ、カネミロム30だけど、これあれだからな。奇跡の血量か、2、奇跡の血量なんで2なんですよね、危険とか。 強うんでも普通に考えたやっぱこの辺だよな葛ギエースとかミリスニーギフトなんでインブリードとしては悪くないですね葛ギエース行ってみましょう次中身アンゼリカロザンテスタ重すぎるんでインスターフリート以下から選ばないといけません えー、っとサーペンフロが一番上か。まか強く。キョヒタカもいいですね。ダンサーズイメージ。んこの光るいまいってなんで青がついてるんだなんでしょうね、この青は。 なんか強すぎます強そうですイエローガットは希少なえっと15が最高かダ ブ, ダブルニックスは良さそうに見えるんですけどねグリーングラスあたりも 光ののこの数字は何でしょうねなんか弱体化してるとかかなあ色ついてますねこれに光る2枚つけようで零細血統だと思いますんでつけましょう えっ、ー、となんだサティスなんたらかんたら、うん。あれ、海外もつけられるのかな、今回。イヨーグットは、このナスルー ラ, ー、ね、ルーラー汚染をなんとかしないといけない。 インスタフレートでいいかなはいえー、田中二郎さんこんばんは今5月を1週か。 いよいよダイナーアクトレス出てきますよ。ファイナルジャガーとか、ベルベットグローブとか、イアホステージとか、いろいろいますね。不気味です。状態はいいですね。ジョッキーもオーカーキッそのまま で, ですねいけます。さあ、今、5月を2周。他のまあどうでしょうね。ラモーヌが4週ちょっと戻してきました。 彼もそんなにカシアウィングはダービーです距離が伸びたらあのプラス要位はあるんじゃないかなとは思ってますがちょっと力が足りないかなトライアルぐらいあの働かないとどうしようもないですけどねこれ何スレスレイプニルステークス 今回5月つおさん種は清流、まあ、ダービーでしょうねとりあえずラジオ短波登録しておきましょうこれ放牧ですね一周放牧 ダイナアクトレス人気ですね、予想通り。買ってほしい。<音楽> H. K. マイルカップ。<音楽>ダイナアクトレスは一番人気ですね。 えー、それから、ベルベットグローブか、やはりお、でもグリグリです、これはチャンスです、ベルトベットグローブが全部丸なんで、一騎打ち状態なんでしょうかね。 行きましょう東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦いこの長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦しますさあ G1 NHK マイルカップのスタートですこの馬にとって恵まれた最打ち枠スタートを決めて好意でレースを進めたいところですアドマイヤサキ人気上位馬を脅かさんと 不気味な雰囲気を醸し出しています。この馬を軽視することはできません。メジロカルボナリ。大レースでこそこの安条の手綱さばきが光ります。名手に導かれて G1 ダッシュへ。山人ヒットン。ダイナクトは強いですよね。振リゲの美しい馬体が G1 の熱気で三連と光り輝きます。オリーブバウンド。一番この世代期待している馬です。前走でのコース。メジオラーモードもいいんですけどね。 ここでも十分期待が持てますマイネル・プロント前走の敗戦を今日の勝利につなげたい大舞台でこの馬本来の走りに期待したいところですピーター・ォーラーサラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えますカリスタ・カイザー前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありませんマイネル・ジャガー この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう直線で自慢の末足が炸裂するか当選フラッター決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり自慢の末足を見せるか桂木拝殿栗色の美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょうオリーブワーフとき g 1の大舞台ファンはこの馬を一番人気に支持しましたダイナーアクトレス 直線で多いから抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するかウィンドストースウィンドストースが結構多いですよねこれましたが本番 の, の説明のパターンがあるであの回収はを見てられますフリー色の馬体が大舞台でいつもより美しく生えます西のカラフルその漆黒の馬体には力強さがみなぎっていますブライトパール 2番人気はこの馬ですメイトグローブです優勝を狙いますベルベットグロー ブ, ベベローブライバルになりますあまり人気はありませんが主役のぞ4番人気だから油断は禁物。さあいよいよファンハーレですなんかねえっと家庭用ゲーム機だったかもしれないけどレース中馬名が表示できる機能があるみたいなんですよねあれどうやって表示すればいいんだろうな まあ、そんなことを言ってるうちえっ、ー、と東京 g1。芝 1600m nhk マイルカップが出走いたします。pc 版でやってるんであの？ちょっと操作方法は違うとは思うんですが、まヘルプ見ようとしたら見えない状況だからな。 東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦いこの長い直線で大学の大学の大番に挑戦しま す, すさあ g 1 n h k マイルカップのスタートですさあ最後は大外枠のエアホステージゲートに入って体勢が整いました。 スタートしましたあとは綺麗に揃いましたパートはまあいいですでしょうか同じううですねベベ前に、えー、緑の星です い, いくのがマイネルジャガーベルベットグローブ前提を取りました家からは西のカラフルを一をキープしていますダイナーアクトレスすぐ後ろにピーターボーラーその外にウィンドストース その隣にカリスタ・カイザー、アドマイア・サティン、そのうちに続いています、その外からエアホステージ、緑の帽子、ちょっっと下がってます、ね、その後ろ、その横にエイシンジナーな、内からはバイネル・プロント、並んで10番、カツラギ・ハイデン、内からはヤマニン・ヒット、その後ろからはオリーブ・バウンド、少々スローペース。 両方の馬は届くでしょうか。あこの辺りで選択が変えられるんですが、ね。二番手は西のカラフル、ベルベットグローブ、三番手。さあ、いよいよ直線の攻防、ここで戦闘。さあ加速していく、ダイナーアクトレスの橋もいい。もう戦闘ですね。ベルベットグローブ、ボイスがあります。 ウイニングランを披露します。 ということで、いいマイナス大なことです。なかなかいいですね。 ま、おっベネデットグローバーライバルかこれがいいんですよね絆ライバルそしてまたアイランド・ゴッティスが実績上位大崖再び 千六の距離だとマイル戦だと必ず出てくる安田千六さんそうかなということでダイナークトレスが阪神ジブナイルフィリーズについて出ましたよ、ね、安田記念登録してますねその辺はどうしようかな海外衛星も含めて考えようちなみに海外衛星はなんか 所詮は不利らしエイトの時はもう行って帰ってこれたんですが何が必要らしいまあそれでもできれば行きたいコバとやるよりは行きたい気がするが、えー、ロングハヤブサダズゲニそんなに強い印象はないけどな。 ログハイブさはご覧のとおり、今短距離ではほぼ出っていってもいいですね。戦六を持 つ, 持つよな。じゃあ、海外。あ、賞金安い。 金はかしゃぎたいですからね<笑> 1050万あー G2 だけどな一度 G2 を叩いて、えー、それから G1 に挑むのもいいらしいですコロネーションは5000万今の状態で海外行くのはちょっとな あれちょっと待ってダイナーアクトレスって距離は2200までか2000でもいけるよねコンステイクスとかプラスオックスでもギリギリいけますからね。 オークスクだと距離がちょっと長いこれも出せますね2000万だけどまあお金のことを考えなければアイルアンド千切りなんですけどねケンタッキーオークスかみんな芝の馬が有力馬はこっち来てるかしんどいな はいいかな。これってでもあの決闘的にはアメリカの決闘なんじゃないの？ヨーロッパとアメリカが二頭ずつですね。 学外の強さとまで言われてますよ。受胎率。一頭しか選べないのか。 だけだしな行きましょうネクストさあオークスメジオラモーヌの出走ですえ、二冠目を目指しますダイナフェアリーアグネス耐性も出てきますしここでスーパーショットですね 大川さんって村本騎手なんだ。発祥 の, の, の青影。<笑>あ、これい。おお。ってことはもう。独走態勢ってことですね。人気は集中しているってことで。 なものに館も大きく期待できそうですえゲートってスタートじゃないのお金そんなにまだないからななら海外に行かずに国内で安田出ても良かったかもしれませんがさあダイナクトレスの状態は まあいいんじゃないでしょうかラモール、うん、いい状態になりましたねチャンスです福島ウイングスカイはスカイ取れましたねひとまずダービー出ますラモール2冠をかけます でウェブマニュアルを戻ろうウェブワリュアが開いた レース画面、開催日コマンドかな。パドックがあって、作戦があって。識別マークはあるんだよな。 特に場名が表示されるっていう機能はないな見た限りないな。 マニュアル見たけどないわ。うん、改名しまし た, したさんですね、はい、えー。来ていただきましてありがとうございます。 年表も表も示されますねさあ行、えー、きましょうネクスト2回目をかけてネジオラモーヌが多く出てまいります鹿島ウィングだって出すレースないんだもん距離的性的にかといって海外行っても通用しないだろうしな 受賞取ってないと海外行けなかったと思うからなさあこれメジオラモード1番人気2番人気はダイナフェアリーっていう感じでこれもグリグリでダイナフェアリーが全部丸ですねさっきのダイナアクトレスと一緒というとこですさあダイナフェアリーはライバル馬として認定されております 受けて立ちまままましししょょううよ、うん、内枠であるしこのまま行きましょうレース府中の芝 2,400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか山菜牝馬の日本一を決める優勝牝馬オークスの発想です この馬にとって恵まれた最内枠スタートを決めて好意でレースを進めたいところですヤマニングリケット決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり自慢の末脚を見せるかシルキー・オルガンサ栄光の大賀賞からおよそ50日ワンマイルの延長がどう出るか2回へ向けて距離の壁に挑みますメジロラモーヌ 直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するかラ体制人気はありませんがこの案上には一発の魅力があります勝ってあっと言わせたいところユーミロク G1 の大舞台この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうかソシエアピカ芝の名手を背にこの大舞台に挑みます リの高リードでいざ GI 制覇へダイナ・フェアリーこの馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう直線で自慢の末足が炸裂するかアグネス体制あまり人気はありませんが上位にとっても怖い存在ですその実力を無視するわけにはいきませんタルソン・ウィースクードの美しい馬体には この大舞台こそがふさわしいでしょう。アドマイヤパレード。人気はそこそこですが、その実力は侮れないものがあります。さあ、その後ラモウの組出えるスーパーショットが出てまいります。あ, まりありませんが、主役の座を狙う馬がここにもいます。スイートアンタレス。G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。グローブリーダー。前走の敗戦を今日の勝利につなげたい。 大舞台でこの馬本来の走りに期待したいところですアドマイヤバウンド安城は芝の騎場に定評ありここは一発を狙っていますロイヤルシルキー G1 の大舞台ですが臆することなく挑みますエイアンレイズ安城はヒンバの騎場に定評あり こ, こは一発を狙っていますそソンの的場さんはヒンバの機場定評あるんですね 先行馬としてはやや不利なこの外枠、道中での位置取りがポイントでしょう。目白先行馬多いですからね、今回。さあ、さあ、いよいよスタートです。さあ、三歳牝馬二冠目オークス G1、東京芝二千四百メートルです。 中の芝2400メートルという過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはこんなドラマが待っているんでしょうか ？3 歳牝馬の日本一を決める優勝牝馬オークスの発想です。おっとソシエアピカゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか？大丈夫です。最後に目白クラック入ってゲートイン完了です。 スタートしましたダイナフェアリー好スタートを切りましたあんまいいスタートやなかったましたモーは。ダッシュよくダイナフェアリー行きました続いて前へ行くのはガラ体勢さらにはタグソンウィンスク12番スイートアンタレスその後ろタグソンウィンスク先手を取りましたアドマイヤバウンドすぐ後ろすぐ後ろにメジロクラック高位置をキープしていますメジロラモーヌすぐ後ろバゴの中に入れて折り合いを図りますメジロラモーヌさあバゴの中に入れて折り合を図りますメーヌ 第2コーナーに向かいましたその外からスーパーショット並んで黄金の馬体アグネス大・大勢すぐ後ろにヤマニン・ブリケットその外にロイヤル・シルキーピンクの帽子メジロエアーその後ろすぐ後ろにユーミローク 1 0 0 0ルを通過しましたここまでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです先頭から最高峰までおよそ10馬身淀みのない展開になりましたさらにはシルキー・オルガンサーシンガリからソシエ・アピカ各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます前の方からもう一度見ていきましょう7番ダイナ・フェアリー一気に3コ、ね、ールに続くのがアドマてヤバウンド少し間が空いて今右裏目には右横側を見るような感じです タグソンウィンスクほとんど差がありません。アドマイヤモーンソンウンスクが外にくれた。ジロラモーヌまだ動きません。さあいよいよ直線の攻防。ダイナフェアリー戦闘外から追い出したメジロラモーヌ。前に迫るアグネス体制内から。おっとラモーヌ来た。ダイナフェアリーいっぱいになった。さあ戦闘に立ったのはメジ ロ, ラ モ, メジロラモーヌ。あと200メートル。これは完全にちぎれた。や強いわラもースーパーショットとてつもない強さ。メジロラモーヌ今ゴール。 段違いの強さです2着はスーパーショットベジロ・ラモーヌ牝馬2冠達成あとは週刊賞を残すのみ牝馬3冠はもう目前だ週刊賞を予約しときましょうあそうやもうエイザミスまで入れてんだろう手にということでウイニングランです ダイナフィアリーは六着に沈みましたね。やっぱこのウィッ前に行くと不利なのかな。マ、まあ、ショの青掛けって本当にすごいな。お、なんと秀吉と秀吉感激と、えー、メジオラモナエだな。あとは絆が結ばれた森騎手とですね。 また小池調教師も自信を深めたようですおっと柏ウィング残念ながら除外しゃあないですねまたスーパーショットとライバル争いになりましたさ 一内川さんマイルを帝王って2400持たないだろうまあダイナガリバーでしょうおっとしかし一方帝王の一強だと言われているそれはどうかなえシーツで勝ったのはダイナガリバーですえお祝い賞賛のコマン健康向上激励騎手のつえ森騎手 絆が深まった、えー、究極仕上げは嫌ですしこれってどうなんだろういらないっていうのもありますねー4週間限定だからな さあ鹿島ウイングどうするか考えないとねまずは。 日経賞かまあでも妥当でしょうね、まあ、今週休むとしてとなるとやっぱりラジオ日経賞が妥当なのではないかなっていうか2勝クラスなんですねこの馬となると2勝クラスってないんですよね 今さよ二章クラスってないのかな？ローカルとかないんですね今。2章クラス廃止になったのかな？ぽいな廃止になってるなってことはどっかのオープンで出さないといけないといことになりますね。 しときましょうさあラモーヌですラモーヌの状今の状態は悪くはないですよね距離もただちょっと疲れが見え始めている七月 海外の7月ってなんかあジェルモントフォーネーションがえー、っとこれがフランスオークスとか出たいですよねフランスオークス出してあげましょうでこれで、えー、放牧かな 週刊賞前に一層たかねばなりませんそれを何にするかえっ、ー、と10月の頭ぐらい3800万サンチャリオットも安いなメルウェー優勝悪くはないんですけどねジョッキークラブゴールド 3歳限定だったら、テルマーオークス、ダートエ、ね、スネパスアイスネヨークシャーオークスは4000万、ラバーマは4500万ってことで、ちょっと何出すか考えないといけないですね。 青葉エリカさんです。カラー競馬場。アイルランドですね。一番人気。うん、えっ、ー、とレー一番右がレーティングですがダイナクトでスが115で他が110行ってる馬がないんで一番ってことになりますね。うん、作戦。 えっ、ー、と黄色の帽子ですね。10番なので、えー、レース行きましょう、えー。アイルランドカナケー場アイルランド千ギニー G1 直線競馬の芝1600メートルです。さあ初初の海外になります。これがどうあの影響してくるか慣れない。 ババっていうのありますからね。こちらアイルランドのから競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。先行争い。いし色も島々のいいスタートじゃないです。前にいそうです。ソニックレイディ。 それに続いていますさらにはウォータープロスペクト5番イージスパラディシアその後ろダイナークトレス先手を取りましたこれに続いてはクルーナーダンスそのうちに続いていますその外からディバインミリオンそんなつもはなかったかライヤードコレクション並んでムハイベストインソフィアその外にラブリースペシャリスト内からはオーバーファランドルこれに続くのがシークレットグラティチュード内からはスティキーマジェスティその外にプライアリアンス内からはコカードサウスジェット ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。しんんがががりりりりりかかからグッッドリーーーーーランンクククこここでウォータープロススペクトトににに変わりましたままままただ粘ってていいいいいすすアッパーワルツほととど差がありません3番手手フイイナークトレレ絶好のの応えれないい最後足ーははー残り置 ソニックレイディこのまで決まりか。慣れてないとこんなことになるのかな。二 着, 着はブルーナダンス。立ったのはソニックレイディ見事な勝利です。六着。 えー、全部前頭受胎なのでこのままいきます正直もちょっとアップしましたねマイル王決定戦連戦連勝 G1 ホース G1 ホース強豪 おナースキブネ飛車お吉野さんかまあ本当は握手するふりしててあの手にはなんか握ってるんですけどね狂気を。 ということで種付けする必要がないので今の状態ですがラモーヌが5月末3周不安はありますね鹿島ウィングも調教ら帰ってきましたね じゃない放牧カナだこれ期待の2歳馬か後生なんかもいますねもう日本帝王を勝ちましたか距離持たないと思ってたんだけど ダイナガリバーを抑えて勝ちましたねラグビーボールが3着まあ出るわけないですけどねということで完了いざフランスオークスへ。 ールカマーって言ってますがさすがにちょっとこれは早い一層は海外で走ったならばヨーロッパであればあの海外ボケは克服できるんじゃないかなってことでフ ラ, ンスオクスフランスはちょっと距離長いからな この辺かなコロネーションステークスに出してみることにしましょうんあれなんでよまあいいよいいか 出走ですフラスオークスどんなメンバーかなサンタライ賞一着とかいますいますねダイナクトレスをコロネーションに出かけます あるんかな。コーチングでもダートやな、この。ドイツオークスだと距離が短いし。 出せるレースがないな。もうん、出せるレースがないんで。この通り行くか。 G2 大賞ってなんだこれ最初からついてんのかな C2 バーだと学習能力とかついてますねもう一つ獲得がされる可能性があるってことか G2 大賞とかいらないんだけどなまあ初の私取った G1 も ダイナ・シュガーの海外レースでしたからねダイナ・ダイヤモンド・ジュビリーだったかな出すレースがないんですよあれば国内のレース出しますよお金も国内の方が美味しいし稼ぎたいですからねでも こ, これらの馬にとってはですね舞台がね小さすぎるんですよねということでラモーヌ 圧倒的です圧倒的じゃないやえー、っと3パンテオンっていうのがいる先行馬ばっかりですねまあ行きましょうレースです、えー、シャンティ競馬場 G1 フランスオークスディアーヌショー 芝2 1 0 0ルです早く海外特性が欲しいでも普通日本で走ってるまでなかなかつかないですよねちゃちゃちゃちゃ8と音楽ちょっと変わってますね こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えしますいよいよ発送ですスタートしましたアントールド好スタートを切りましたメジロラモーヌこの馬も好スタートを切りましたダッシュよくスカートタレント行きました続いて前へ行くのはメジロラモーヌさらにはウィッシングシスティーナ15番パイホッパーその後ろスカートタレント先手を取りました少し離れてスリックリーイースと続いていますその隣にアントールドその横にハワイアンアストロン すぐ後ろにコーリックス。その後ろにウエストファリアスクーウォン。 これに続いてバレービクトリー青の帽子ラコビアその後ろすぐ隣にソロゴン・ファロンその外からトライト・パレードニジミン・スキーズ・ベストすぐ後ろの、ね、その後ろにペトロネラ・クレバー新ンガリからツリー・パンテオ各馬鮮やかな芝生の上をかけていきますあと間隔を空けるとからもう一度15番ハイ・ホッパー一気に先頭に立ちました馬によっては無敗のスカート・タレントこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入りますさあ先頭はまだ15番ハイ・ホッパ ー,、ね、ーここで全にが入れ変わりました あのやばい要素がースに入りましたなんだこの不平は。 2番手はメジロラモーンバレービクトリー先頭だバレービクトリー1着2着にはどうやらメジロラモーン3着にアントールド立ったのはバレービクトリー見事な勝利です。えー、何が起こったんだこのバレービクトリーっていう馬が結構穴目だったな。 さあコーネーションダイナーアクトレス引き続きあのヨーロッパゾーンに出しますのでこの辺でレース感は前走と比べて整ってんじゃないかなぁと思いますが<音声>さあ一方こちらでは高塚記念数マンがシーツで買ってますね 遅れてきたおお豊か王の方かお鈴鹿小判はどうした鈴鹿小判が出てこないシーツ優勝馬のさあラモーヌは放牧に入りますうわーまさかなね、ダイナーアクトレス疲れはそんなにないですね安定してます あと鹿島ウイングですねこれしっかりあのかかっておきたいとこですさあネクストいくかコーネーションステークスダイナークトエス出走です ダイナークトスは1番人気、えー、とソニックレーディーが119ダイナークトリスは114なんでソニックレーディーの方がレーティング的には上ですねソーソニックレディーは3番人気でリバーダンサーが2番人気となっております一応4番人気まで上げとくか先行攻前に組むのが不気味ですね まあ先方変えてもいいけど受けて立ちましょうレースです、えー、アスコット競馬場 G1 コーネーションステークス芝 1600m です さあ、エイトは完全にそういうペナルティーがなくて会話無双でしたからねいよいよ発です多少難しくなっているのは事実ですが、まあ、海外がして海外適性をつけたいですよね で, すトデできればそしたら三個も海外適性つくかもしれないつけやすくなるかもしれないついていった点。 その外にグローガルフアンジェラマジョリティそれに続きます今は頭数が少ない国内で言いますけどのいずれはドライヤード海外にも出していかないといけない、ね、続いていますその後ろにリバーダンサーその後ろにガルヌーク 赤の帽子国内ス海外とーするのは危ないかもしれない、ね、ここまです展開への影響はなさそうです前頭から最まままでおよそ10馬身みのなないいい展開になりましたたつけて番チャンスかあイトレス外も来てますんでまだ結構外にあえる可能性はあるぞ。 残り 200m は来ている届かないかダイナクト勝ちましたね着にーー結局ソニックレイディと一騎打ちでしたね OK ダイナーアクトですやっぱり一層アイルランドへ走っておいたのが良かったのかなありがとうございます ししましたさんこれで3つ目ですね。絆レベルがアップしました大川さん。これ確か村本騎手なのかなと思う。え絆アップやっぱり数かコマンですよね。これ史実通り。 あれ数国版村本騎手が乗ってたような気がするんだけどななのに大川さんをあ村本さんと思われる大川さんを海外連れ出してしまいましたお来たセシル・レーヌちゃんセシル・レーヌさん悪役令嬢セシル・レーヌ 強さを求めるわけですねさあ三塁 類, 類ステークスですねここで、えー、シーツのルドルフは故障してしまいましてそのまま引退となってしまいました夏です浴衣の季節さあ柏イングにとって大事なレースになりますラジオ日経賞 出られそうですねソニックレイディがライバルえまた何かもらえるんだ 究極仕上げとか全然いらんしなリスクが大きすぎるもんなあんまりあの疲労を貯めるあのコマンドはいらないあれ先月コマンド実施したっけ毎月コマンドがついていけたあの絶対余るから必ず1コマンドは実施したいですけどねもしかしたら忘れてたりして まあ、まだちょっと待って焦るな、うん、まああの札が欲しいっていうのはありますね G1 海外 G1 を取ってマスオークスえー、っと一度落としてでも疲労がちょっとたまってきてるんですよね なんでちょっと間隔を次は空けまして、えー、ビバリー DS っていうレースです。ダートは走れないですからね芝で行くしかないです。まあこの馬だったら G1 じゃなくて G2 の札幌記念とかでも面白そうですけどね、えー、と8月を4週か札幌記念も同じ8月を4週で 札幌記念の方が稼げるんですよね。さらにちょっと悩みますね。いや札幌記念でもいいんじゃないかな。ビバリーナタラカンタラステイクス。どんなですだ っ, たっけ。これか。ああでもそんなに強いまあ今のところはいないですよね。 なんで勝てるチャンスは十分あるはずです。で、それからぶっつけか。できれば一層走りたいんですけどね。もうエイザベスも重視すると。主のビクトリアマイル本命なんですかって、なんだ。主って。ビクトリアマイルって。 なんヴィクトリアマイルって、えー、っとコバのあ春の重賞ですよね。ヴィクトリアマイルは今年出してないですね。NHK マイルカップですかね、ダイナークトレスは。あ本命なんですかっていうことですか、あのー、シーツケーブからないんですよね、実は、全然。 全然競馬やってないからなうん新一競馬は自身はそんなに面白いと思わないんですよねえっ、ー、と競馬場にはすっかり行かなくなりましたちょっと有名なレースがあったら見に見るぐ ら, いぐらいですねだって先週もそうだけど「ノノーーザンノーザンノーザンって そんなばっかりじゃんっていう感じでそれですごく冷めちゃったんですよね確かにあの強い馬を作ろうって お, お金があるのは農ンだけなんですけどでセレクトセールとかもこうやってるっていうのは分かるんですけどちょっとそれで10年ぐらい前に冷めてしまって。 実物お競馬は全然見に行かなくなっちゃいましたね状態はいいなでも昔のウマ娘2期の頃のえ競馬だとか1期の時期の競馬だったら覚えてるんですよね なんで鈴鹿小判が宝塚記念を取ったとか言えるわけで迷うなぁ馬娘もどうするんでしょうね馬車代が協力しないとあの馬追加できないですけどねなかなか。 最近の馬となると北サンブラックとか佐藤ダイヤモンドはいるけど難しくなっていくんじゃないですかね。<音楽>さあラジオ日カシマウィング登場です。 なエイトの2016をこの前作はやってましたけどあのシャダーやあの吉野ファームを倒すっていう目標で や, やってました。でそれは無事、達成されましたね。2017年で。82年スタートだったかな、えー、ダイナコスモスが1番人気か、カシマウィングが4番人気。 いやプロクラウンが一番人気か。わっ、グリグリじゃん、プロクラウン。えー、っと、ライナコスモスが回ると、この2頭の一騎打ちだな。シュンウィング、どうしよう。前に行く馬が2頭なんで、ちょっと前傾ペースになりがちだよな。 しないって誰だったっけ？いいジョッキー乗ってくれないとやっぱりいけないですけどね。えー、ダイジェストです、えー、福島 g3 ラジオ日経賞氏は1800メートルです。 さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、田島ウイング。先頭打者。しかし、六番、この前。勝てる、勝てる、勝てる、よしよしよし田島ウイング、このまで決まりか、田島ウイング、強い強い。田島ウイング、圧勝ゴールイン、二着はダイナコスモス、三着に。プロクラウン、見事に勝ちました、田島ウイング。やりましたね、鹿島ウイング、四番人気の、跳ね返して。 これ重傷初勝利初勝利ですねどうやら。いやー、K ハンでさあ、これでダイナコスモスがライバルになりましたね。 カシマウィングとダイナコスモスカシマウィング次走どうしようかなカシマウィングは菊花賞出れますからねこれで菊花賞が視野に入ってきたと言えるんじゃないでしょうか一応もう事前に登録しときましょう菊花賞神戸新聞杯あたりかなで。 これで喫箇所に出んのが王道パターンだろうな。石焼、時走が石焼年。石焼年、ちょっと距離短いよな。あんまり出したくない。え、4月1週だから、状態はもう一走走れるんだったら、っとこは。走れるな。 7月3週じゃちょっとどうて詰まりすぎてるから7月4週とかかなこの辺はいいと思うな函館記念とかまあ日経オープンとかもいいけどなさすがにノーマ海外走りやすいわけにはいかないなまあ函館記念かな函館記念出してで放牧させましょうか 他の馬はラモウヌがかやっぱり海外だなぁモーヌの海外適性もあのバラバラですねあんまり良くないな、ね、海外多分海外はそんなに良くないのかもしれない 収納力ってこれでかいんですかね健康を B プラスに上がっているアクトレスの伸びしろはすごいな自走デルマオプス習い事 そのだったらはいおごめんなさいクストさあ鹿島ウィング7月4週に出走です。 このまま重賞を取ってサツキ賞前に駆け上がりたいとこです佐川って誰あ、いい機種じゃないですか佐川機種いいんだけどこれならあのね、佐川機種でいいでしょう オーカマーかオールカマーじゃないよな距離的さ上下が2200かちょっと長いな2200だと4月を5週10月の頭ぐらいだなスプリンターズだと逆に短いんだよな なんで、マイルチャンピオンシップは出るとして、もう一層何に出るかだよな。海外だよな、やっぱりね。サンチャリオットとか、フラワーショップ、ロ, ロデオドライブ。10月お日誌ってなんかあるあ、いいんじゃないかな、スピンスターとか。 メッシュはそんなに稼げないから。エ l スに世チャンピオン10月を3週か8月を5週だからな10月を3週となるとなちょっと。 10月を5週だと、このあたりかな。ブリーダーズカップデ ィ, フタディスタフとか、メアスプリントとかになるよね。フィリー・アターフか。直4000万だから、稼げるわけじゃないよね。これ何クイーン映画水星かこ。こっち叩いて、 なのか な, なんで一周5目じゃなくて一周ぐらい休ませないとね。で、えー、と一応出せるなら香港か。 でも品番限定じゃないもんなエアトリックとか安いからな香港マイル、まあ、ものはまた考えましょう 記念鹿島ウイング出走鹿島ウィングは 3.0 倍で一番人気ジョッキーも前走に比べて強化されてるんでチャンスですね伊坂さんで他は20丸ローラーキングが相手になるみたいですフリートホープあたりも要注意か。 先方は先行となってます。まあ、直線を短いし、これでいいでしょう。ダイジェストです。函館 G. 3リー。函館記念、芝二千メートルです。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。うん、先頭だよな。先頭。両、う、直、ん、とは桟橋以上。さらに突き放します。二番手はトレードマーク。圧勝ですですこれは圧倒的な強さを見せました。二着はトレードマーク。 一番人気に応えました。鹿島ウイング、見事です。いいですね。鹿島ウイング。いいんじゃないでしょうか。 先生がいよいよ。登録ですね。そろそろ、あの牧場の。急車数を増やそう。これであの繁殖牝馬入ってきても。 増やすすことができますセールかセール1000万取られるんじゃなかったっけえー、っと今 8, 8月一周ですたくさんライバルはできましたねデルマオクス状態はいい状態ですねさあラモーヌがビバリー何たるかんたらシュワインが神戸新聞杯に出ます で放牧中じゃないんだ。セール行きましょう<音楽>。さあ、セール。九千二百万だもんな。 ダバだったら出しますけどね太陽テスコ十六だけ出しましょうお北東がセリに出されてますねもちろん買いに行きます死の後も言わず買いに行く とちょっと大泡だけは苦手ですけどねなんとかあのいいんじゃんいいとこ行ってほしいな。 うん、とりあえず北東に期待しましょうシーツバーは結構いますねマイ・スーパーマンあたりも結構面白いかもねあとスイフト世大とか お す, ま, ですかまあ北東を買いましょうまずはな何でも1億6000万はちょっと高いな北東じょあのお金によります10億ちょっとしか持ってないからなちょっと北東高いな そんなお金投入するはじゃないなオス馬だし牝馬だったらな投入するんだけどなおりましょうマイスーパーマンも気になるんだけどなマイスーパーマンも結構。 フイ世代これ5100万かスイフト世 代, これ万かフト世代まあダービングランプリを取ってる馬かスイフト世代いきますかね新鋭ロータスも面白そう セイダーいきますか。 とはないはず1億 5,000 万ぐらいまで行ってもいいんじゃないかなあでもそんなに思い出ないけどなこれ以上ちょっと行ったちょっといいや。 買われた。ああでも処置場の制約ってあったんだ。あれうち何持ってたっけ今今年処置場がえこれ霊裁判だよなだから霊裁判もう一頭まで持てるんだ。 もう一頭まで持ってマイ・スーパーマン買いましょうよやっぱりやっぱり自分マイ・スーパーマン気になるスノージェットなんかもいますけどね 私はいずれも高くないんだな<音楽>マイスーパーマン買うと短距離限定ですけどね、まあ、ちょっとあとで。 ここで買わなくてもいい気がしてきた。タイオンデックスは 8,300 万でしか売れませんでした。そんななに稼げない だったらもうあのよく小栗ですよね小栗欲しいんだが売ってくれないだろうな小栗なんてあれ小栗一馬かスーパークリーあそっかスーパークリーク逃しちゃったもんなダメっぽいよな小栗は確か別に購入イベントが出るんじゃなかったっけ小栗は 第1ルビーっていつの世代だったらもっと後か第1ルビーは。 手に入れられたら本当に無敵なんですけどねなかなかそうはいかないんだろうな で, できれば品場ですよね 金馬だった方が嬉しい。 バンブーメモリーはどうだろう銀のお守りですねか買っていいでしょういいでしょうこのお値段ならバンブーメモリー買いましょうあと八重の無敵とかスーパークリークはお金かかるからまあ無理だなそれになるべく買えるなら牝馬 買, った買いたいしな牝馬だったら繁殖入りできますからね あとロジータ買いたいよなロジータなロジータ8でもプレイした か, ったからなロジータ何歳だったっけラッキーゲランとか懐かしいなリリーズブーケとかリリーズブーケお守り札ないんだ0歳か買いましょう ロジータ結構大事ですからねさあこれで次ですバンブービギンとロジータを購入しました初血ロジータさあえっ、ー、といつだったっけ もパワーは大事パワーを取る馬だったらあのいいんじゃないでしょうかねこれ元気馬ですよね パワーがですね今 B プラスだったんですが A に上 げ, げることができましたこの辺うまく使いたいとこですパワー大事健康も結構大事だな8の鹿島ウィングのちょっと状態を見てみよう シマウィングは状態そんな落ちてないけどまあ落ちてんのか二相が神戸新聞はまあこの月末にほぼかなあのちょっと余裕残しでいいと思いますし、ね、まだ調子は下がってないダイナアクトレスはデルマオークスですよね 昴 生, 生の調教方針かな自走方針は昴生って芝だよな昴生芝ですよねどうしよう新津波って芝を得意な馬が多いよね あ馬を買ってしまったお金ちょっと資金が危うくなってますラモーヌやダイナークトリスは稼いでくれるといいんですがさあメジオラモーヌですビバリー DS ダイアナ・ステークス組からか、あと奥ンフィリップはちょっと落ちるからな。おうか、キッシュのまあオッケー。シ、OK、マウィングは 来週か調子そんな落ちてない調子復調気味だよなむしろさあ巻きしていきましょうビバリ DS コ ー, ディネーターアリント競馬場の説明をやってますアリントミリオンそういえば芝でしたよねアリントミリオン2番人気一番人気はなんだ、うん、じゃあヒストラパドっていうのは強そう 強力なライバルですよね、ストアパード。レース行きましょう、えー、アーリントン競馬場 G1、ビバリー D ステイクス、芝1900メートルです。 こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えしますいよいよ発送ですスタートしましたフレイミングオパールこれはいいスタートを切りましたトライトヴィーナスこの馬も好スタートを切りましたダッシュよくポライトヴィーナス行きました続いて前へ行くのはフレイミングオパール リマフルーツ後方からの競馬先頭に戻りましょうガイドブックエイド先手を取りました並んで G1 番ポライトビーナスエミリオリーブすぐ後ろ赤の帽子エストラパドその後ろ高位置をキープしていますメジロラモーヌこの辺りで各は第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいましたその隣にミリーソフトリーつけてます、ね、その先で4番だったはず12番スピアフィッシュショアすぐ隣にスムースアリシアすぐ後ろにナンバードリバイアサその後ろからはリマフルーツ ブーブ並んでいう先に上がっていこうとしてます並んで5号アーマインフィエスタしんがりからスパークオブデコレイティと各馬がターフの上を駆け抜けていきます3番手にた。けましたりで各第3コーナーに入ります前はガイドブックエイド 2番手はエミリオリーブ3番手にメジロラモーヌ絶好の手応えメジロラモーヌ b いですさ あ, さあここかかエスパ ー, ー先に進めたぞただエスパーはもうはストラパド多いで、ね、強いです先頭は依然としてエストラパド抑えて逆にバテているぞ3着でした 三着にメジロラモーヌ勝ったのはエストラパド見事な勝利ですさあ今度はデルマオークスダイナーアクトです。 強いメンバーかもな今回出てくるメンバーはさあ一応メジオラモナは放牧か鹿島ウィングの状態は悪くないですけどね放牧させます鹿島ウィング5周だよな デルマオークスです1番人気ダイナクトです1 1 8 1十0を超えてるのはデボンサバンナですね他はこれは勝ってほしいところですでもそのデボンサバンナ2番人気だ勝てるチャンスでしょう。ダイナクトです逃げになってるけど 逃げとは指定してないけどな先行ですレース行きましょうデルマ競馬場デルマオックス G1 芝 1800m です こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発送です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは、イッツマイジレッド。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して、イッツマイジレッド。花に立ちます。その後ろからは、レボン・サダンナウノーマも上がっていく構えです。さらには、ベスト・サデア、9番、ストップ・ザ・ウェイ、その後ろ、先手を取ったのはイッツマイジレッド。好位置をキープしています。ダイナークトでスクトレスコースワーク2番を付けた。白い帽子1、1番です。 すぐ隣にキャロティーンその外からルーン・ホーネット内からはグッドネス・インテンションその外にルート・コンサートその後ろにバーン・シュプリアミブースター・セッションそのうちに続いています最高方にウィッシング・フジヤマ各馬がターフの上を駆け抜けていきます前の方からもう一度見ていきましょう4番イッツ・マイ・ジ・レッド依然として先頭2馬身から3馬身のリード少し離れてベストサデア続いていますさあ先頭はまだ4番イッツ・マイ・ジ・レッド 2番手はベストサディアーマーチングジャンプ3番手ダイナーアクトレスいい位置チではありますねサさあ、ここどこまで伸びてくるかッレッド先頭外の方が勢い良さそうだちょっと詰まってる残り さあ大学イ一を伸びてくるが伸びきれない着では微妙すうーんやっぱ海外のペナルティーってあるんかな5着。 4週かうんいいかもね。 さあ鹿島ウィング神戸新武杯出走ラグビーボールや新チェストラも出てきますね北斗誰あまあいいのかいいのかな 人気なんですねでも勝ってほしいですね神戸新聞杯鹿島ウィングは 2.6 倍これ一番人気ですね 3.0 倍新チェストが続いていますラグビーボールは 7.9 倍か新チェストはカッパギーさんが20丸取ってますね ナビ四着馬新チェスト。えー、このまま行きましょう。ダイジェストです。阪神事実神戸新聞杯芝二千四百メートルです。 いいよいよ直線の攻防鹿島ウィングでも先頭ですね、は赤い帽子ェスト必死にい持ったまんまこンーをり強いわこれ、ぶっちぎった。 さあ、シンチェストラを破って、柏ウィングが勝ちました。これシンチェストとライバル関係か。 キッカーショーでも新チェスト戦いますねさあ秋の g 1スタートロングハイブさうん知ってるサマースプリント成若きジョッキーの相棒若きジョッキーの相棒 ?86 年だよな おっとボバクラシックランクインを見と達成鹿島ウィングですね。今まで牝馬ばっかりだったんであ皆さんこんばんは片柳さん来ていただきましてありがとうございますお奥さんのとこおお なんか a イト比べてリアルリアルなんか怖い。任せましょう。いいえ、任す。あ、いいですね。勝手に決められましたからね、選んでくれるのはいいですね、こういうふうに。ということで、えー、三つ目の子供は優子ということになりました。 確かウィーポー8が3人目だったんでこれで打ち止めですね新生登場と言われてます鹿島ウィングスプリンターズ出てもよかったんだけどね 10月を1周かセールって何のセールは食品場セールはい使えないですえー、っとダイナクトレスがちょっと調子が戻りきってないんじゃないかなちょっと不安を感じてしまいますもちろん強い馬ですけどね ラモーヌは秋華賞。鹿島ウィングが二連勝。 夏の三週に来 週, 翌週デビューですか。さ、あ一気に三頭登場となります。そう、今週収穫賞なんですね。後生は北号機種。ミナイさん乗ってくれるんだ。 安田隆之さんとかいろいろいますね。あと、輪島さんって誰だ結構勝ってるジョッキーだから気にはなりますが。昴生って誰だったっけシーツでは。ちょっと待った。 はいジョッキーって誰いるんだよな的場さん乗ってもらおうさあ煽り VTR 週刊賞前からず魔性 の, 青 影,、まあ、カ魔性のか青影って言われてるよおおさあ牝馬三冠がかかりますメジオラモーヌ 通り無事達成できるかどうか。ダッシングウェーブ、強いですね。 が翌週の菊花賞ですこの菊花賞の週囲10月4週まで行いたいと思います、はい、賞もちろんラモールでしょうね歴史的異業とまで言われてます さあクイーンエザベス二世ステークスダイナークトです一番人気117ほかが110いく馬がないんでダントツ、S、ですねこれはえこれがですね4枠6番ですえレース行きましょうキーンランド競馬場 G1 クイーンエーアベス2000チャレンジカップステークス芝1800メートルです。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。 スタートしました横一線綺麗なスタートを切りましたさあ花を切るのはどの馬かダイナーアクトレス前に行きそうですフルセイントそれいています一枠ですかそすさら、ね、にはビショップロジック10番ジュエリーフルートその後ろこの辺りで角度を変えてい帽子でーーかかります先手を取ったのはジュエリーフルートキャプティボサプルメントそれに続きますこれに続いてドライボディこれに続くのがハトゥー・フェミータイム その外からタッチアンテスペンド並んで11番シャルルグリームボルカニックニンファすぐ後ろ緑の帽子キーナーサラその後ろシャックグルービーこの馬もこの動きカレントそのうちに続いています最高峰にシスターアクトゥルス 各馬がターフの上を駆け抜けていきますもう一度戦闘から連勝中のビショップロジック一気に戦闘に立ちましたこのあたりで各馬第三コーナーに入ります戦闘は依然としてビショップロジックジュエリーフルートほとんど差がありません間を挟んでドライボリー三番手ダイナクトレスこの位置から届くの国の国会上がってきました大なっとレスコースに入りました直線ってどうなのさあーいいですね<笑> 先頭変わってダイナ・アクトです。残り 200m ダイナ・アクトです。余力は十分かさらに引き離していきます2番手はビショップロジックダイナ・アクトです。この馬で決まりかダイナ・アクトです強い強いダイナ・アクトです<笑>圧勝ゴールイン2着はブライボリー3着にビショップロジック世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたダイナ・アクトですまさしく日本が世界に誇れる馬です 海外 G1 ですね四個目の G1 タイトルになりましたさあ後世デビュー戦です後世 1.9 倍の圧倒的一番人気ほぼ伊坂さんのみは全部20枚ですからね いけるんじゃないかな。構成差しなんですね。ダイジェスト行きましょう。京都競馬場芝千四百メートルの新馬戦メイクデビューです。四コーナーをカーブしてさあこれからです。構成 先, 先頭に立ちました。あとどこまで差を広げるか。 二番手は。逆に攻められてるな。先頭は。後世。一着で合理。二着は微妙です。一番人気に応えました。後世、見事です。後世、ちょっと微妙かもしれません。はい。 できるだけシーツをジョッキ乗せたいんですけどね個性のシーツをジョッキって誰だったっけなさあ集荷賞ミジオラモーヒン馬3冠がかかりますキムデさんも来たダイナフェアリーか スーパーショットが 3.6 倍2万人気ですねそのスーパーショットに丸がついててあとダイナフェアリーですねグリグリですメ ジ, メジオラモールはスーパーショットダイナフェアリーはライバル馬なってますからね G1, いよいよ2ーー G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。レイジングスナップ うまくスローペースに持ち込んで逃げ残りを狙いたいところでしょうアドマイヤバウンドこの馬も腰淡々と g ン制覇を狙いますグローブリーダー前走の敗戦をサラブレッドらしく金馬の名手を背にこの大舞台に挑みます安城の華麗なエスコートで女王の座を射止められるでしょうかダイナフェアリーこの馬も腰前走赤敗の無念を晴らすべく ここの大舞台ででしたいところですアグネス体制誕生は牝馬の騎乗にいざ g 1の大舞台前走での構想はよくに新しいところここでも十分期待が持てます悠然としたそのさあいよいよです大歓声に迎えられて登場したのはアンバ三モーのこの馬メジロラモーヌ 誕生は芝の木数々の影の目数々の足毛伝説前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです柄体制さあいよいよ発走ですさあ品馬三冠目京都芝 2000mG1 周華賞ですいよいよラモーヌの品馬三冠がかかります 京都競馬場3歳牝馬による最後の大レース秋華賞夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました今年は牝馬三冠馬の誕生に注目が集まりますメジロラモーヌ快挙達成となるでしょうかおっとタグソンウインスクゲート入りがスムーズにいきません大丈夫でしょうか大丈夫です最後にガラ体勢入ってゲートイン完了です スタートしましたスイートアンタレスコースタートタグソンウィースクダッシュがつきませんダッシュよく飛び出してスイートアンタレスその後ろからはアドマイヤバウンドこの馬も上がっていく構えですさらにはダイナフェアリー18番ガラ体成その後ろこの辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます先手を取ったのはアドマイヤバウンド1番人気のメジロラモーヌ現在先団です3番これに続くのがタグソンウィースクレイジングスナップ それに続いていてますバーブズ・ピコその前に進出その隣にロイヤル・シルキーエアン・デイズこの馬もこのグループシルキー・オルガンサそのうちに続いています。その外からウィンドアスリー 一からはアグネス体制、オレンジの帽子、メジロエアー、その後ろ1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰まで、およそ二十馬身、これは。三番手の展開ます。この辺りで一番後ろのカーブに入ります。先頭は依然としてアドマイヤバウンド、ダイナフェアリー、ほとんど差がありません。3番手にメジロラモーヌ、絶好の手応え、メジロラモーヌ、いい位置です。先頭を捉え に, にかかります。後ろは結構離れてますね。ラモーヌ、早くも先頭。 ダイナフェアリーを置き去りします。四コーナーをカーブして、さあこれからです。メジロラモーヌ戦闘残り200メートル。後続を完全に引き離した。二番手はダイナフェアリー。ああもうぶっちぎりですね。圧倒すぎ。ラモーラモーすごいーラモー。ぶっちぎりです。二着はスーパーショット。三着にダイナフェアリー。メジロラモーヌついに品ば三冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。圧倒しました。メジロラモーヌ ウィーニングラン、森岸とともにウィーニングラン、えー、やりました、メジューラーモーヌ。 レベルアップしますグッド数ノールスピード絆アップ 最後の週ですね今回鹿島ウィングコンビ新聞杯はあの勝ちまして菊花賞に挑みます3冠目はこの馬が取りたい距離上限も3300までいくのでこの馬へ耐えてくれることでしょうんなんで状態落ちてるんだ落ちてはいますけどそんな極端に落ちてるわけじゃない。 疲れもそんなに溜まってないし大丈夫でしょう、うん、そうでしたドゥアイボリーさあ菊花賞ボバ三冠の最後です、はい 日本帝王長いだろうさあこのは最大の上がり馬と言われてます鹿島ウィングまあ、日方帝王の一強となってますが本当にこれ距離持つのかおやりましたそして急車を上げられます さあ絆ですね、絆前に、えー、っとラモールがエ リ, エリジョかそこまで持ってくれるといいんですけどちょっと疲れが心配ですなので、えー、来年もあるので2周放牧にしましょうそしてアクトレスがマイルチャンピオンシップ 香港マイルまで見らってますね一応香港マイルで2周放牧としましょう鹿島ウィングは菊花賞ですねこれも一周放牧かなそれぞれ放牧させます そして構成は一生あげまししたねしかしあのー、結構差がなかったんで思ったほど良くはないっていうとこですかねまだ成長しきってないかもしれませんが若松賞に出走させますまあ状態はまだ上がってるんでこれは出しましょう。 あれ全然牝馬参加の話がない小池さんですね日報帝王が参加がかかってるんですねなるほど。 ダイナガリバーも出てきますシュマウィングもダイナガリバーちょっと強いですね何この順地騎乗ってバンブーウェオリーでしょうねもちろんえ何それ ああでも、影響はないでしょうね、デビュー前なんで。 ウィンウグ登場です 7.2 倍1番人気は日報帝王ですねえ鹿島ウィングは3番人気森喜史場第7番ですね2番人気は日報帝王グリグリじゃないですか本当に距離を持つのかなもし、えー、こちら勝ったらですね牝馬一続きボバー3冠牝馬3冠とボバー3冠が同時に生まれるってことになりますがそんな簡単に行くのかな 前が黒三角ですねほぼ前に駒が多いですね フィッシュボイスはピエーンか。レース行きましょう。京都 G1。決賞芝3000メートル。ボバさんラストのレースです。クラシックの最後を飾るのは決賞舞台は淀の芝3000メートル。三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し、世代最強の座に就くのは果たしてどの馬か。 時は大きな歓声が上がります負けられないライバルとの戦い静かに闘志を燃やします日光帝王遠いにつけマイペースで行けばゴールが見える鹿島ウイング前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです何ううにグリヨガ人気なんですねそこそこの人気を集めていますが泣き役で満足する馬ではありません新チェスト あまりり人気はあまません。ま、た一頭影の実力馬がこの馬の差し足の曲線で多いファンからもこの馬に大きな注目が集まりますこれまで繰り広げてきた名勝負今日は立ち名乗りを上げられるかダイナガリバー 前走のハイス後位差し人気はそこそこですが安上は人気大きな舞台は直線の先攻馬としてはやや不利なこの前走で敗れはしましたサラブレッドらしい見事な影の馬体がさあいよいよファンハーレですさあ菊花賞の出走です。日報王 ですね、の参加がかかります。タイナガリバーもなかなか強いはず。シーツをダービー馬ですからね、ダイナガリバーは。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝三千メートル。三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。 今年は三冠馬誕生に期待がかかります日報帝王歴史的な瞬間をしっかり見届けましょうさあ最後は大外枠のベルベットグローブゲートに入って体勢が整いました スタートしました勢いよく飛び出したのはダイナガリバースタートがよくないこの馬もコースタートを切りましたダッシュよく飛び出してダイナガリバー鼻に立ちますその後ろからはプロクラウンこの馬も上がっていく構えですさらにはウィンドストース14番大気コールその後ろ先手を取ったのはダイナガリバー少し離れてベルベットグローブ続いていますその後ろからは鹿島ウイング好位置をキープしています日本帝王黒の帽子ランニングフリーその後ろその横にメジロマージン カリスタ・カイザーすぐ後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかりますさあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています先頭から最高峰までおよそ10馬身淀みのない展開になりましたその後ろにウィンドボスがその後ろにポーションプレアーラグビーボールそのうちに続いていますその隣にピーター・ホーラーすぐ隣にエア・ホステージすぐ後ろにキング・オブ・ルート内からはシン・チェスト最後方にプレッシュ・ボイス、うん、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます前の方からもう一 上がってますが、ね、第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。大ススーーーのリバー依然として先頭でー並んで16番ウィンドストース 大きく離れましたプロクラウンこれに続くのがメジロマージン並んで3番ランニングフリーその外にカリスタカイザー並んで18番ベルベットグローブ一番人気の日報帝王中段につけています京都競馬場3コーナー坂を本帝王を見事な感じ で, いま す, 進んでますね前はダイナガリバー ほとさあ、ようやくカシマウィングが上がってこようとしている。ダイナガリバー の, のーペースはどうだまもうなく4コーナー。ダイナガリバーの伸びがいいですね。<笑> 鹿島ウィング必死に追いますこのお菓子マイグやってきた残りさせさせさせたしまえんぐいなザリバーで丸いなザリバー戦闘番手はアートが詰まらないアイナザリバ ー, リバ ー, リバー着二着にはどうやら鹿島ウィング三着にランニングフリーライバル同士まさに意地と意地のぶつかり合いでしたこの一戦を制したのはアイナザリバああ刺したと思ったんですけどね 最後伸びませんでした。やはり日報帝王距離が長かったようで。十、え、一、ー、着の大破ですね。もうちょっと前つけてほしかった鹿島ウイング。 ショッキングを触れてきた大物豊川を着ますねコミュニシーズがなかなかレベル高いな四4頭の激戦ということですね展望としては居坂さんだたけのこまよしどうでしょうね三勝場シアヌイ特列を勝ったばっかりなんで 結局クラシックに出すことはできませんでしたお天使天使関や未来 おいいです、ね、10月を4週までってことですよね今回は。 ラモー沼11月2週だよねまあまだいいと思うさあ調子が上がってきましたダイナークトです調子上がりきらない中のやっぱり勝利ですからね後生も調子上げてますね柏 放牧に入りましたはい。というわけでえ今回はここまでかなとして終わりたいと思いますしっかり子供は誕生とか貧馬三冠とか書いてくれてますねということでお金がちょっと低いことはあの気になりますが ダイナアクトレスおよびメジオラーモーヌがきっと稼いでくれるんじゃないかなと思っております。鹿島ウィングなんかも結構いいかもしれないですね。ということでこの3歳馬の活躍および資金を貯めることを期待しながらえ今回これで終わりたいと思います。10月を4週まででしたね。 ということで、えー、ここまでとしたいと思います、えー。長い時間、2時間半ぐらいですね、時間になりました。見ていただきましてありがとうございました。そして、コメントをいたあのチャットのコメントもいただいたので、えー、嬉しく思います、えー。次回も結構、あの重点的にやっていきたいと思いますので、また見ていきてください。えー、よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。えー、このウィーニングボスナイト ナイン二千二十一遊んだ記録は、えー、プレイリストに残しておきます。プレイリストはこの動画説明欄にアドレス記載しています。ぜひご覧ください。えー、また、ブログ、ツイッターもやっております。えー、こちらも説明欄に、えー、ブログ、ツイッターですというところにアドレス記載しています。よろしければ見てください、えー。ツイッターはライブ配信のお知らせをしております。えー、よろしければフォローお願いいたします。 はい。というわけで、ウィニングボストナ2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。